えー、こんにちは、黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね僕と旗、えー、敏樹君っていうね東京事変でおなじみのドラマーですが、えー、彼同期なんですよなので、えー、彼と鈴木宏典君での、えー、3人でのドラムコンテスト企画っていうのをですねちょっと企画を始めたばっかなんですけどその内容を Zoom のみかやってるとこを見ていただきたいんですけど3人とも酔っ払ってるから、えー、一体何が言いたいのかっていうことだけ最初に説明させてください。メンバーは僕と。 えー、鈴木博之君ですね、えー、彼はまあバークリー、えー、主席で卒業されてですね僕のもう自慢の出筋ですね今東京のジャズクラブでももちろん活躍してますがポップス界でも、えー、ちょいちょいサポートしております鈴木博之君とで、まあ旗敏樹君ですね敏樹君はもうあの専門学校時代の同期で、えー、東京事変からラッドインプス、えー、富士ファブリックなど、えー、いろんなサポートをされております でまあ、あのー、3人でズーム飲み会しようよということでズーム飲み会を始めたところなんですがもともとこのきっかけは何かというと、まあ、僕はあのー、最近中国を勉強してるんで中国 の, あのプロモーターの方と知り合いになって中国では今すもうドラムのコンテストってやると150人とか集まるんだよって話をされてそれいいなみたいなでものすごいすごい若いドラマーがものすごい育ってると。 でまあ、発表会ではなくコンクールっていうのがいいんじゃないかなっていうのはこれは中国って結構富裕層多いじゃないですか。そうすると親が、まあ あの子供にさせたい楽器要はピアノっていうのがあったんですけどピアノって子供も嫌がるじゃないですかじゃあドラムだったらやるっていうことでですねドラムがめちゃくちゃゃく今熱いといととうことですねじゃあこれ日本でもやろうぜっていう話になったんですけどじゃあどうやってやろうかって話になってじゃ あ, まあ YouTuber の3人とも集まったらいいんじゃないのっていう話 で, で僕的にはこの Zoom の上かっ散さんざん酔っ払ってグデグデで喋ってますけど、えー、目的としてはですね まあ、今打ち込みが多い中で生のドラムの面白さをもう一回ちゃんと伝えたいでドラムの人口も増やしたいよねっていうところがまあ基本のポイントなんですけど、まあ、内容的にはまあざっくりしゃべってますけど、えー、基本的には老若男女誰でも参加できますよ。 でプロはあまあ問わずですよも う, もうプロでガンガンやってる人でも出てもいいですよでマイナスワンドラムのカラオケと演奏するっていうことなんですけどこれもリアルタイムでやっていただきたいな。で添削開示っていうのはあの iPad とかでこうもうその画面収録しておいてどこで誰が減点したかどこで誰が加点したかっていうのが分かるようにしたいと。 でまあ、畑敏樹君の提案でリズム8割にしようよとはリズムがよれたらも う, もう80点はもらえないみたいなどんなにいいフィルにしたって20点しか取れないということでそういうこう。 グループをし続けるっていうリズムキープを主体にしているので、まあアマチュアがプロに勝てる可能性がものすごいでかいんじゃないかみたいなね。で僕的にはまあ YouTube でも大好きなあのブレイキングダウンってこう格闘でやってるじゃないですか。あれなんかはこう一分間で思いっきりやるので、アマチュアがプロに勝てるんではないかみたいな。それの音楽版をやってみたいなみたいなことなんですね。芸術に対して転をつけることに対してそれがいいのか悪いのかって話をもうグデグデで三人飲みながらとかと喋ってます。えー、本当はヒロノリ君もだいぶ喋ってくれてるんです。 ですけ ど, どういうコンセプトかっていうのを3人で Zoom み会であアウトアウしゃべってるんですが結局僕が説明してるところがないと意味が分かんないので僕が中心になってますが3人ともまあまあ結構しゃべってましたで幡典君は途中で愚痴聞いてくれよってっなって愚痴で結構しゃべってたんでその部分もだいぶカットしてありますでひろのり君は結構あのかなりアイディア的にはいいものをいっぱいいただいたんですが、まあ、まとめの部分なので彼はあんまり発言してないですが3人対等でめちゃくちゃしゃべってます。 いっぱい喋ってますけど、どんな内容なのかっていうのとコンセプトなんかを今からそのズームでお話しした企画会議、まあ飲み会ですけど、それをぜひ見ていただきたいなと思います。どうぞ。わかったけど、き、う、ょ、ん、わしはクロちゃんにいろいろわしの愚痴を聞いてもらおうと思うん。ああ、聞いたり聞いてる。俺もいろいろ料理。<笑>いきなりあんたのイベントの話<笑>え、いいよ、あの、いくらでも愚痴聞くよ。うん、<笑>もう俺も酒の、俺も。 珍しく3倍目までいってるから。<笑>あんたかたん飲んでる。そ<笑>え、マジ、お前マジか寒いこと言うなって思うかもしれないけど、うん、ドラムって何ドラムって何だろうね。うーんいや、だけそのフィギュアスケートとかに例えるとさ、芸術点と技術点ってあるやん。お、あるな。うん、で、 音楽っていうと芸術点だけじゃ ん,、うん。失敗したら減点っていうのはスポーツじゃん。そうだな。うん。だっ四4回転アクセルうん失敗したら、うんうん、もう芸術点俺からしてみりゃもう恥ずかしいってなるじゃん。うんう ん, うん、うん。そのううわけだけ。スポーツだけチャレンジすることで、うん、飛ぼうとしたけどでもこけるじゃん。そうや。 うん、コケる音楽だと転んだらダメじゃん。音楽は転んでもシニアせんでいいんじゃない怪我もせんし。<笑><笑>同じじゃん。転んだらわかるじゃん。ででも俺、音楽は芸術点と技術点両方あると思ってるよ。うん、だからそれを。うん、でもいやその はたぼうの言って、はたぼうって呼んじゃうけど、い, <笑> い, い, いいのかなひろ<笑><笑>のりの前で、はたぼうって呼んじゃっていいのかなはたぼう以外ないですよ。ないよ、ね。<笑><笑>いや、はたぼうの言ってるところはすごく的をついてて、俺もだから今回さ、うん、ドラムってタイムがよれると、やっぱ原点でかいと俺は思うわけ。もうずれたら終わりじゃん。もうあのバンドに迷惑かけちゃうから。だから、俺の点数のつけ方的にはさ、うん、こう、うん タイムが50点あって、パフォーマンスと音色とグルーブと曲難易度とアレンジで、うんアレンジ、自分でドラムでアレンジして叩けるみたいなところで、うん、これんだけで100点満点でつけようと思っとって、そのパフォーマンスに色がついて、うん、ちょっと色気づいてパフォーマンスやろうと思って、よれたら前結局ここ10点取ったんだけど、マイナス10点になっとるみたいな多分わしだな。<笑><笑> ズレいやい 俺, 俺はもうしょっちゅうやるけどな<笑><笑>グルーブっていうのは俺はイメージ的にはリズムの意図的なよれだと思ってるんだけど、うん、このグルーブ無理無理にグルーブさせようと思ってやっぱりタイムズレたりするじゃんみたいな、うん、タイムのタイムキープができるっていうのが俺はもう50点あると思っとって、うん、これに対してパフォーマンス音色グルーブ曲アレンジでて加点してってなんかこう、うん、要は点数100点取っていくみたいなで 添削の仕方としても、もう演奏してるときに、も iPad でさ、譜面があってこう、譜面があってっていうか、今のタイミングでずれたとか、う, ん、こう後でちゃんとこう、なんかこう、もう一回反省できるように、それをちゃんと YouTube で送るみたいな感じにしたいな、思ってそれは、でもね、うん、今、前の画面もどうしてもて、上の。あ、上上 点数ああそ の, その点数なこれああくまでもまだ暫定だよこれ決め合ったわけじゃないんだけどまあめちゃくちゃゃくううん、うん、うん、ただそれを点数にしてしまうとうんスポーツになるんじゃないかなーってはいいじゃんスポーツでだからそのスポーツ的なものがあるといいじゃんみたいなでもねごめんもう酔っとるけんね言 う,、うんうんうん、い, い よ, いいよ基本的にドラムはご飯とおかずだと思ってるの ああ、なるほどね。うん。レッスンしとると、ご飯、うん。うん、ご飯がまあ、ビート、グルー、うんうんはい、タイムとかも。うんうんうん。おかずは、おかずがだけ、なんだ。うん。おちなんやろだから、いわゆるグループするとこ。フィルインみたいなおかずってことです。フィ ル,、うん、ルインな。うん。8割ご飯なんだよね。うん、8割ご飯な。ねフィルインミスるぐらいだったら、 うん入れん方がいいっていやまあ言わんとしてることは本当そうでもうご飯ご飯がダメだったらおかずどんだけおいしくてもダメだもん例えばね今日珍しくビール飲んでるけど発泡酒だけど、うん、俺がね例えばプレミアムモルツだったらいいなて、うんてそしたらもうおかずなんかね 本当塩辛で十分とか梅干しとかそれぐらいで僕はミュージックはええと思うだがって風に教えると、うんうん、でもやっぱりそうするとレッスン生コンクなんね<笑>な<ー>。<笑><笑> わ<笑>かるよ、ねうん。みんなフィルインやりたいでな。うんうんうん、そうなの。プレミアムモルツ飲みたいのにおかずばっかり食ってたら腹いっぱいになって全然話ね、あん腹いっぱいだけわし眠となったっていうか帰るわってね、うん。ミュージックではそうなるけ。うん、だからうちカラオケドラムの抜けてるカラオケがポップスもジャズもいっぱい持ってるんよ俺うち作ったからそれを。 うん、でそれを あ, あげるんで、それで練習して、半年間、1年間練習して、こう小学校から中学校からも、もプロからを何から、もうとにかく一曲に絞ったらさ、とにかくこの点数の配分を教えといてやったら、そういうので、こうなんか俺も、どっちか と, いうとジャズは俺、グルーブ、なんかフィルインばかりやるジャズの人って結構多いんやけど、俺はあのグルーブが人なんのは好きじゃないんや、俺も。 どっちかというと。うん、だから、グルーヴ8割っていう流れは全然いいんじゃないで、3人の総合点で、なんか、評価するみたいな。だから、要は、まあ、これに、これに出たいがために、こう、練習するとか、みんなが切磋琢磨する感じを、で、なんか、まあ、ヒロノリなんで、その、いきなり、もう、コンテストやって、終わった動画を上げるんじゃなくて、あの、最年少の、 小学生の1年生の子が参加するって言ったら、ちょっとインタビュー行ったりとか、もう前もってこ う, こうやって企画会議してるやつとかも、まあ、そのうまく編集して、だからこういうことやろうというのをこう賛同するためにお互いの YouTube でバンバン上げてって、うん、で、こう温めて1年後、もうみんながこうその時間だったらかぶりつきで YouTube の配信見るみたいな感じで持っていけんかな、みたいな話をしとる。点数つけるもんじゃないんで音楽はそ う, そうやけど、そんなこと言ったら、うん、まあ、確かに。 スポーツは勝ち負けやんた、例えば。もう完全に勝った負けたやん、みたいな。だけど、ああいうこう、例えばその、さっき言ったような、その、YouTube チャンネルとかは、ただ勝っただけじゃなくて、その過程とかをいかにこう、煽っていくか、みたいな、うん。こうやって、こう、お互い、こう、なんか、やりながらでも、自分がこうやって下積みやってきて、こうやって努力してきて、こうやって強くなってきたんだ、みたいなのが、あった中で戦って負けたら、なんか、感動もあったりするじゃん、みたいな。 だそのただただ勝ち負けで点数つけるんじゃなくて、で、当日さ、本当はめっちゃうまいんだけど、当日 な, な, なんか、なんかこう、イヤモニが聞こえないとかで、ちょっとしくったりすることもあるわけやん、みたいな。でもそれはしゃーないじゃん、みたいな。でもそ、その、ただそこだけをクローズアップするんじゃなくて、こうなったけど、うまくいかんかったよね、みたいな、なんかドラマがいろいろあったりすると、なんか、ちょっとこう、 音楽に再度興味持つ人出てくるんじゃねえかなみたいなそのこう今もう音楽って打ち込みばっかやんなんかこう歌物って言っても み, みんな打ち込みやんみたいなじゃなくてこうドラムが生であるってことは俺やっぱりすごい好きやしやっぱりこう、うん、要はいわゆるそのこうよれたりこうグルーブグルーブするためにこうわざと意図的にずらすんやけどちょっとよれてみたりとかそれがこう歌とうまくはまってみたりとかさ なんかこうそういうのをなんかこう、なんかこう、俺はこう、よ, よれたら点数、それはがっさり引くんだけど、なんかこう、加点もあったりとかさ、なんかこう、例えばさっきの点数の中に、なんかこう、あの20点の8ご飯8割、2割で20点なんやけど、 なんかプラスアルファその黒田和義家点とかあのそのそ俺は好きやよみたいなのがあってもいいんじゃないかなそこら辺も詰めながらやりつつなんかいいことできんかなみたいなことで考えとるみたいな。今日の話愚痴聞いてお客さんってさその要はそういうところを見せないといわゆるそのドラムの存在自体も例えばさ 俺、ワンオーク、まあまあちょいちょいよく聴いていて、この間ワンオーク一緒に、あの、ツゲが<笑>、あの、コンサートチケット取ってから一緒に見に行ったんだけどさ、で、終わってからさ、あの、ドラムの、どなんか、歌とドラムのやつで、ベースとドラムの掛け合いのアソコンとか面白かったよねって言ったら、一緒に行った女の子たちがさ、全然、あの、え、そんなの聴いてるんですかって言われて、いや、あんたら何聴いてんのって言ったら、歌と世界観<笑>歌詞と、歌詞と世界観って言われて、 こっちそれこっちうん、そうそうそうそうそうそういやそうなんだみたいな話になってみたいなでそのあそうかドラムってこういう扱いなんだなっていうのをいろいろ思ったりとか、まあ、あの大変ようん悪いよでもそういうのもなんかドラムってこう例えばこのだからいや俺とひろ の, のりだけでやっちゃったらさ本当にただのバトルみたいな感じになるけどこういわゆるその 頭が入っっててくることによってなんかこうそういう大事さみたいなのもだからタイトル変えてもいいよっんであくまでも暫定バトルロイヤルな ん, なんだけどなんかいわゆるそのこう音楽にかける力みたいなそのものに対して挑戦する、うん、まあ要は挑戦するっていうのがすごい大事であってそれはそうだ、うん、いわゆるその先生が判定しやすいように 正解か不正解が分かる答えが一つに決まるような問題ばっかり出るわけや。で俺はそのそれを勉強してて社会に出た途端に要は正解か不正解じゃない中間がいっぱいある答えを求められてみんな結構挫折すると俺は思っていてでそのなんかこう競争をさせないってい う, こう学校の取り組みがあるんだけど。でも 競争させないで高校生まで行って大学入ってそこまではいいんだけど卒業した途端にいきなり競争に巻き込まれてみんな心病んでいく人いっぱいいるじゃんみたいなだから俺はやっぱりこの音楽とかもやっぱり絶対にやったら評価されるわけじゃん要は、うん、いいねされたりとか良くないねされたりとかするわけじゃんそういうのをやっぱりこういろんな基準で評価されるっていうところに若い時とかその年取ってからでもいいんだけど そういうい場に身を置くべきだと俺は思ってるなんかコンテストっていうのは昔俺だから受けてコンテストとかそのオーディションとかっていうのをあんま受けたことがないただジャズの場合はセッション飛び入りに行ってなひろのりにもいっぱい話したことあるけ ど, るど飛び入りに行ってこういかにこう要は自分を売っていくかみたいなとこが大事だったりするそれがもうなんかこうテストだったりするじゃん俺時秀文さんのバンド飛び入りやったけど 56% に怒られたことあるけども。 忘れれももしない死ぬほど怒られたもん何でこんな苦しい思いみんなしてんだろうってずーっと思いながらみんなやってるじゃんうんまあでもそれはそういうものだと思うよだからなんか最初は楽しいと思ってやってるけどやり始めと苦しむんだよね、えー、要は苦しい時って頑張れるんだって、うん、だから楽しいことばっかりあるっていうのは意外と本当はよくないんですよ実はだからこうトラブルっていうのは常にある程度の 要領であった方がいいに評価されるっていうので、俺はすごい病気に悩まされてるし。あ、まあ、ま、前、気にしすぎだっ<笑><笑><笑><笑> 俺, 俺もそうだけど。点<笑>数をつけるのが目的ではなくて、なんかこういう、こう、俺たちはこういう気持ちで音楽やってるのて伝わるように持っていきたいなみたいな感じかな。それがいい。うん。うん、うん、がいい。うん